じゃんくん、ぽんちゃん、おはようございます。じゃんくん、足、変な感じ。これとこれ。変な感じになってるよ。はい。今日は、結構寒い日なので、朝から、朝一番からヒーターにお集まりです。はい。じゃんくん。 いいねジャン君。 ちプチンちゃん、うんだ すそうちゃん。はどうババーのでやったんだけどね。うん、いっぱい取れたよの、ね、ポンケーキはもうポトルトレーたよ。<笑> スタートですさて、えー、今日は金曜日ですので12時半から「黒犬おじさんが勝手に歌う」というチャンネルの生配信をします。えー、黒犬パパと「まお今ママで」で、えー「黒い湯明けというユニットを組んでですね、えー、歌の時間をやっています。 えー、最近喉の調子の悪い黒犬、えー、パパはですね、えー、スチームで喉を今潤して、えー、まだちょっとガラガラっていう感じがあるんですけれどもこれから、えー、喉のケアをちゃんと済ませて臨みます。ということでジャン君とポンちゃんはこの時間はお休みになります。 「サルビアの花を」「あなたの部屋の中に中半分眠りたい」「ストーブをつけます」「この雲を出す」 しよし CHEW